うん。 あいし。うん、元気ありがとう。助かったよね。あ、う、い、ん、しで、うん。頭にパンチしたい気持ちは抑えよう。 だか ら, こうら明日はやっぱりるるるここフェロモンががとこだ、うん、舐めてててあああげげ、うん、し必要の何でがるあげるて やっとみんなに話せる時が来たよなんとかりティッシュのパッケージになることとなりましたそれではどうぞじゃじゃーんかり食べるの手伝わないからねあどうすんのそんなでっかいわたあめ黒蜜つきなこトピングのわたあめどうもおかいやいやありがとう最近のわたあめはよくしゃべるなスタッフさん 残せず食べるんだよそろそろ食べますかそれとも鑑賞用に飾りますか了解しましたわたあめ自ら食べるうわ一口で言っちゃったよあんなデブ猫わたあメそれ食べたら太っちゃうよカロリー7万ぐらいやるさこれはぶっ飛ばすよね いやー、で、なんで覗くの?。覗きたい気持ちはわからないでもないけど、やめてこないで。あ、お客様。あれ、どこに行っちゃったんだろう。クランチアーモンドフラペチーのお客様。おかしいな、帰っちゃったのかな。 カリカリのクラッシャーモンドが楽しめて美味しそうなのにチャイもまだ飲んだことないのにこれは仕方ないよし飲んじゃおういや店長仕方ないじゃないですかお客様いらっしゃらなかったんだからいや他の車もやってますけどねカニちゃん問題まるで突き立て餅といえばイチゴスイカ あれ ど, こだどこにあるんだ最近引っこしたからどこにあるかわからないよ。早く見つけないと大変なことになるよ。うわおまにあった。